こんにちは、おぎめちきです今日はいくつかの本を紹介していきたいと思うんですけれども、その本は海外コミックスになります。で海外コミックスっていうと、大体そのアメコミ、しかもヒーローものというものが皆さん連想しやすいんじゃないかと思います。まあ、例えば、まあ、バットマンとかですね、あるいはスパイダーマン、まあ、あるいはそのグリーンランタン。 まあ、いろんなヒールをね、皆さんあの想像すると思うんですけれども、海外には、いわゆるヒールもの以外にも様々なコミックがあります。そうしたものを今日はちょっと紹介したいと思います。一冊目はこちら。 マーチ。非暴力の戦い。というふうですね。これはあの、アメリカの公民権運動の歴史を漫画にしたものなんですけれども、公民権運動というと、皆さん、例えばバスをボイコットし、えー、まあ、ある種の隔離というか、分離政策を行われていた黒人に対する公民権のなさというものを改善していく運動だというふうに、まあ、覚えていらっしゃると思います。で、実際にこの漫画の中にも書かれているんですが、そのような運動に多くの人たちが加わっていく、まあ、そういった行進、マーチに多くの人たちが参加 していいくく背景にもも多のの葛藤というものがありましたまたただ例えば人々が行進をして、えー、バスをボイコットしただけではなくてさまざまなアクションをしていたということもわかるんですねそのうちの一つが例えば、えー、店に入って座り込むということですでもそれは単に、えー、店を妨害するという意味で座り込むのではありません店に入ってカウンターに座ってそして食事を頼むわけですそうすると店の 店員からは「帰れ」というふうに言われるそれでも「何々を食べたいだけなんだ」「何々をお願いします」というふうにオーダーを繰り返すんですね店のは「帰れ帰れ」というふうに言って場合によっては臨をされたり警察に通報されたりしてしまうそれでもあくまで客として振る舞い続けることによって非暴力で自分たちがこの世に存在するんだということをアピールしすぎた現代でも例えば何かの運動をする際にはルールを守れ運動するとしても秩序を乱すなという声もあります 当時だったら黒人が白人の店に入るなんてとんでもない。ルールを守れ。そんな運動なんで誰もシンパシーを得ないぞ。そうしたの批判も当時はあった。しかしそうしたある意味、ルールとされているもののおかしさを追求するために、ルールを まあ、破っていくあるいはルールに疑問を投げかけていくそうした運動が継続したからこそ今の公民権があるんだというようなことが歴史的に書かれている漫画なので非常に読みやすいですね白黒タッチで、えー、非常にこう繊細な線で書かれていて、えーまあ、非常にこうなんていう写実的でありながらその深みというものをこう伝えるようなタッチとして見事な絵で書かれていますぜひこちら手に取って読んでくださいもう一冊は、えっと、ガラリと雰囲気がわりまして問題だらけの女性たち この本僕好きであちこちで紹介してるんですけれども、これは漫画を使った評論、フェミニズム批評というふうに言っていいでしょう。で、問題だらけの女性たち、このタイトルが表すように、女性というものがその時代その時代でどういうふうに問題がある存在だというふうに扱われてきたのかということが書かれています。絵の立ちはこんな感じ。まあ、コミックブックのようなもの、イラスト集のようなものにも見えますよね。はい。女性たちがその時代その時代にどういうふうに存在に扱われてきたのか。 あるいは、どういうふうに男性と比べて劣ってきたのか、ということが書かれているわけです。例えば、女性はドレスを着てるから運動に向かない。女性は頭が小さいから物を考えるのに向いていない。女性は子供を作るから働くことに向いていない。そういった仕方で女性というものの役割を男性社会からどんどんどんどん追いやっていき、雇用や社会へのアクセス権などを奪っていった。そうした経緯が書かれている。この本を読むと、昔はなんて野蛮だったんだ。 ですねではその感覚というのは現代に向けたらどうか昔は野蛮だったけど今はもう何もないよね女性差別なんで存在しないよねという風に思 う, 思うことができるだろうかそれとも今もこういった差別がもしかしたらあるんじゃないかいやむしろ今起こっている差別でもこういったものと地続きじゃないかそうしたところまで踏み込んで考えさせられる1冊ですえ問題だらけの女性たち3冊目 これはですね、非常に読みやすいエロイーズという漫画です。この作者の方が紹介したですね、ジョセフィーヌという作品もとても良かったんですが、エロイーズという作品も非常に面白い。この漫画は記憶喪失になった女性が主人公です。自分がその街中でふっと気がつくと記憶がなくなっていた。で、どうも連絡先とか、 あるいは自分の家に帰ってみると、いろいろなものにハマっていたということがわかる。でも、それにハマっていたものというのは、なんでそれにハマっていたのかが、いまいちピンとこないんですね。例えば女性らしくコスメをして出かけるとか、あるいは、ある何かモラハラ的な恋人とか友人と仲良く接していたらしいということがわかる。でも、それって自分を本当に楽しんでいたんだろうか、ということを疑うようになる。 記憶喪失をきっかけとして、自分が実は望んでいなかったものというものを手放し自分が望んでいたものというものをある種取り戻していくあるいは作り直していくそうしたようなちょっと奇妙な人生の生き直しから、まあ、生き方とかあるいは幸福とかそうしたものについて考えさせられる漫画です絵のタッチはとても可愛らしくて読みやすいですねとてもカラフルでしかし等身大の女性の生き方というものが描かれているそんな漫画になります とといいううふうにですね、えー、海外の漫画といってもいろんなバリエーションがある僕は決して詳しくはないんですけれどもやっぱり海外の漫画を手に取ると日本の漫画とはまた一味違ういろいろな想像力や表現に出会うことができるのでとても面白いです皆さんも本屋に行ってそうした海外漫画コーナーに行っていくつか手に取ってみてくださいおぎえちきでしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです